さあ次行きますよえっ、ー、マキちゃんですありがとうございますえー、ゆりしこんば ん, んゆりんかん初メールですありがとう、えー、突然ですが昨日からガルパで新イベント始まりましたね、えー、今回はリサ姉とありさが期間限定の星4ですねゆりしーは10連1回でリサ姉をお迎えできたそうで す, すごい羨ましいです私はそれなりに課金もして回して毎回ロゼリアがピックアップの時だけ星4が来ません ガルパの中でリサが一番の、え、リサねが一番のお品だけあって、とても辛いです。ユリシーの力でなんとかリサ姉が私の元に来てくれるように願掛けお願いします。うん。当たれー。<笑>エコー<笑>エコーやるな<笑>仕事するな、エコーが<笑>。いや、本当ね、当たってほしい。なんかもうリサ姉のことが好きな人にはもう全員に当たってほしいよ。 当たってほしいんだけどねそういう人のもとにはねやはりねあれがあるんですよなんだと思う物欲センサーですなかなか当たりませんね、えーぜひあのー、まあねちょっとあのお財布が痛まない程度に、えー、ぜひ当たるまで回せば当たるので、えー、回してくださいよろしくお願いします